阿蘇の草原にはいろんな野の花が自生しています。今回は現在開花している野の花をご紹介します。背丈が高い白い花はセリカの多年草、花うどです。花うどは関東より西の本州から四国。 九州地方に広く実生していて背丈は80センチから150センチ花は6月から8月にかけて咲き花の枝が何本もあり花の下側から見上げると日傘を差したようにも見えます花言葉は忘れてしまった思い出ですこの紫色をした花はマメ科の多年草 錬 林, 林草の生育地は川岸や湿った草原で5月から6月にかけて花をつけ本州から九州地方に自生していて花はマメ科特有の蝶の形をしています花言葉は男女の深い千切りです高山植物のミヤマキリシマの下でひっそりと咲いているのはユリ科の多年草 舞鶴草です舞鶴草は北海道から九州の山地に自生していて開花は4月から7月頃で白い花を咲かせ秋には赤い実をつけます花の名前の由来は葉っぱがハート型でつるが羽を広げたように見えることからその名が付けられたということです花言葉は清純な少女の面影です